はい。皆さん、こんにちは。第20回 CJCC 日本語教師研修会の説明です。はい。えー、この研修会コースの目的は Google スライドで電子教材が作れるようになるです。はい。皆さんは Google スライドで何か作ったことがありますか Google スライドを使うととっても簡単に電子教材作れるようになります。えー、その教材は授業でも使えますし学生が家で一人で勉強するときにも使えます。今必要がなくてもこの使い方、作り方を覚えておくといいと思います。はい。ですから、えー、このコースでは Google スライド勉強します。それと、えー、動画を作ったり、編集したりすることも勉強します。とっても簡単なことです、ね。YouTuber のようにはできませんけど、授業で必要な動画を作成したり、えー、練習します。はい、あとは、音声。音声を録音したり、 編集したりする方法も覚えます。はい。とっても簡単な方法です。で、この研修のやり方ですけれども、コースは全部で8週間。ちょっと長いですね。はい。8週間あります。えっ、ー、と、2週間のセッションが4回あると思ってください。はい。それは、 まず、ビデオを見ます。私が、えー、いろいろな説明をしたビデオを皆さんは見てください。で、えー、そのビデオの中に課題がありますから、課題をやってください。そして、その皆さんが出した課題を見ながら、私と二人で話をします。はい。連絡をするときは、テレグラムを使います。 課題の提出はパドレットを使います。パドレットは知らない人もいるかもしれませんが、とっても簡単に使えます。PC がある人は誰でも使えます。はい、あと、おしゃべり。おしゃべりをするときは、私と話をするときは、ズームを使います。ね。はい。で、大事なこと。 この研修は全部オンラインです。自分の好きな時間にビデオを見たり、課題をしたりします。そして2週間に1回、私と Zoom でおしゃべりをします。15分ぐらい、とっても短いおしゃべりです、はいで。そのおしゃべりも平日にします。月曜日から金曜日のお昼。 皆さんがその時間を決めることができます。ね、例えば、午前中授業があって、えー、ありますという人は、午後に私とおしゃべりできますね。はい、月曜日はダメです。かまいません。火曜日でも木、水曜日でも木曜日でも、いつでもかまいません、はい。皆さんが時間を決めて、その時におしゃべりをします。 はい。でも、PC がない人は参加できません。ね。課題をするときには PC が必要です。はい。で、申し込みは11月17日までです。えー、課題をしたり、私とおしゃべりをするのもあります。全部できそうな人だけ、ね、申し込んでください。はい。では、皆さんの参加を待っています。はい。